演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらカのジャガリコ4種類を食べたいいと思いますで今までたぶんこのサラダ今レビューしたことあると思うんですけどでも他の3種類はレビューしたくてこっちからじゃがバターチーズたらこバターでさっきのサラダ ななんで、んか追いかけてるまあ、しコださにしたりとかそういうのも考えたんですまあこの3つはレビューしたことないので要すせならこのまま、まずはこのままやるのが礼儀というものですねいや礼儀というのはで す, ですが、せっかく4種類一気に揃っているの、ね、でダンチラチャンネル登録よろしくお願いします全部お皿に出してみましたなんかカラオケ店の大盛りフライドポテトみたいのありましたね<笑> 見た目から何これ何味だっていうのが分かりそうな色もありますがちょっと分かりにくい色もありますねというわけでちょっと混ぜて最後にまとめてレビューしたいと思いますではこの見た目から分かりやすい色からいただきますカリカリってそれってなんか怒ってるように聞こえてしまいますよまあ美味しさはそれぞれありますけど一番美味しいと思ったのは<笑>えっと後から言うようで 非常に問題な発言なのですがちょっと失敗しましたねというのもこれはすべて言えることなんですけど暖房がかえんでいくうちにそれぞれのフレーバーの味が口の中に広がってきてうまみが出てくるのでだから食べ比べてしまうとそれぞれを感じる前にもうそどんどん消えてしまってそれぞれの味を十分に感じられませんでしたなので途中でちょっと一旦これだろうなというものを集中して食べてみて味を感じました。ほんと なんか食べ比べるって言ってもあれこれ混ぜて食べるには向いてないらしいかもしれません、ね、じゃあがり粉は申し訳ございません、その上で判断させてみますとあ、このサラダ味はシンプルなお塩って言ってね、ほんのり野菜も入っているのかなっていうような感じはちょっとだけしました、ね、なので美味しいシンプルな味が好きな方はこちらがおすすめので、こちらの点数とさせていただきますで、このチーズ味もなんか食べ進めていくと、だんだん濃厚なチーズの旨味が口の中に広がっていって、 サラダ味とはまた違う塩気を感じることができましたなの で, で、ね、こちらの点数とさせていただきますそしてこの北海道産バターもじゃがいもとバターっていう抜群の相性の商品なのですがちょっとチーズに比べるとバターは主張が弱かったかなと思う部分がありましたのでそこがチーズ。自分はチーズの方が好きだったなもうちょっとバターを主張して欲しかったなということでこちらの点数とさせていただきますそして 最後のこの明太子バターこちらも同じくバターなんですけどこちらはな ん, なんか他のよりも味が表現のような少し早めで明太子のピリッとした刺激を感じることができましたなのでこの中ではこれが一番おいしかったですねというわけでこちらの点数とさせていただきますしかしじゃがりこは食べ比べには向いていませんん、ね、じゃない<笑>一気に混ぜて食べ比べには向いていません、ね、らじゃがりこ自体が悪いわけじゃない自分の食べ方は悪いわけです、はい というわけ で, でもいずれも硬くて歯ごたえがおいしかったですがちょっと顎が疲れました、ね、それでは冬バラやロックンロール春なので、うん、春に咲いてると確かにロックンロールかもしれませんがご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演終焉